でと今日はですね、その今の定理を用いたその、まあ、もう一つの計算例としまして、その有理数をですね、まあ、循環小数表記から復元するという計算 を, を紹介したいと思います。で、とまあ、今回はですねこのような問題を考えますけれども、えーまあ Z まあ、Z という有理数があったとして、これがあの t 分の s という形で表されているものとします。あとあ、s、t はともに0以上で、それから t の方が s より大きくて、分母分子ともある m という整数で抑えられ大きさが抑えられているものとします。で, で、さらにですね、これに対して、その、うんと、 2倍の m2 乗をですよりもその10の形状が大きくなるような形に対して、z の、のああ z でこの有利数ですね、有利数 の, あの小数表記が、今、のこの有利数 z はえと分母より分子が小さいですから、1より小さい、正の数なんですけれども、この小数表記が 0.1。 Z1、Z2、Z3 とい う, こう桁ですね、ディジットで、まあ、小数大経緯までは分かっているものとします。で、えー、とこのときに、の次のアルゴリズムを使って、のこの Z の規約分数の表現を得られるというのが、先ほど紹介した定理の応用です。で、ここで、レああシナルリコンストラクションという、 まあ、アルゴリズムの名前をつけましたけれども、入力としましてはいくつかありまして、まず、のこの z ですね、与えられたこの z の有利の数の表現はまだわからないんですが、その循環小数の表記、この b ですね、この表記 b は分かっているものとして、与えられているものとします。それからあと、m、この m というのは分母の大きさの上階ですね。 と分母のうちの上限としてこの m は与えられているとします。でそれからあとその、えー、とこの t、えー、と分子 t の上限となるその m に対して、えー、とこの二倍の m 二乗を上回るような十のべきですね十の指数 k というのもあの分かっているものとします。 で以上のものを入力として、でえー、と出力は何を得るかというと、この未知の z ですね、有利数 z の規約分数表現をまあ得るというアルゴリズムです。で、実際の計算は次のような手順であの行います。とまず、10の形状を n に代入しまして、でそれから、b、 えー、と B というのはそ の, あの Z の循環小数表記ですね。この Z の循環小数表記を N 倍した数の整数部分を B' という、それに代入しておきます。で、次の2番目のステップでは、この1番目のステップで作った N と B' からですね、このに対して、拡張ゆっくりとご情報を行って、 その乗用列を計算していきますでどこまで計算するかというとその乗与 RJ が、あのー、ラージ M ですね 分, 分子分母の上階ラージ M を下回る最初に下回るところまであの RJ というのを計算します。で、えー、と そ, そうしますとその時のこの拡張有機の補助法で付随するあの SJ と TJ からですね その求めるが実は求めるべきその有利数の手がかりになっているということが言えましてそこは第3のステップなんですけれどもえーと Sj をあの S' と置きなさいとそれから −Tj ですね Tj のス1倍を T' と置きなさいとそれでえと実はそうしますとこ の, この時の T' 分の S' がそのも本来が与えられていた循環上数のが で与えられていたこの B' の, あの有理数規約の有利数表現になっているというのが、まあ、このアルゴリズムです。で、えー、と一応あの、まあ、あの今回はあの時間の都合でその証明は省略しますけれどもあの定理の 4.83 というのがありましてで こ,、えー、ここにありますようにその今のアルゴリズムの出力 プライム分の S' というのが、えー、実はその与えられた小数表記、えー、と B が表す有理数 Z のまあ規約分数表記になっているということが言えます。<笑>えー、ということでと次 の, その例の 4.83 というところで実際 の, その計算例がありますので、まあ、それをちょっと紹介したいと思います。 でえっと、ここではその、まあ、循環小数ですね 0.285714 で循環するその循環小数をまあ規約分数で表すという、えー、ことをかあの計算を行います。で、まあ、これまでの方法ですとその確かこの授業の随分前の方で一回紹介 し, しましたあの確か十、えー、進二進変換のあたりで。 まあ、この小数分数変換のことも紹介したと思うんですけれどもその時の方法を計算過程をですねあの振り返りますと最後のステップでこの R がですねこのような形で999999分の285714と出てきてここからその当たられた有理数は7分の2であるという結論を得ておりました。 でこの方法でその難点としましてはその分母の t ですねこの分母の t の, その上階が例えば m ラジエムというふうに分かっているものとしましょうでこの場合ですとうん例えば、えっと、分母の実際にはこれ7ですから一、えーまあ、桁の整数なわけですね 1桁の整数だとしたときに、この計算方法ですと、その循環節の長さっていうのが、大体これ、桁数ですね、桁数が O の, あのラージー M のオーダーになると。ラージー M のオーダーっていうことは、例えば今、その分母が7の時にえときに、循環節のえ長さ、 がそうすると大体この分母の大きさと循環節の桁数が比例するというのが、まあ、経験的に分かりますの で, でそうするとこの方法ですとその例えば、まあ、循環節が10桁のオーダーだったらあじゃあごめんなさい、えー、と 分, 母分母の大きさが10桁のオーダーだったら。 だいいた10だから、えー、と1桁2桁ぐらいのオーダーだったらだいたい循環節の長さだったら10桁ぐらいになるしそうするとあとあの分母の大きさが、まあ、100のオーダーだったら大体10の2乗ですか、えー、と3桁のオーダーだったら不、えー、循環節の長さが100桁のオーダーになるということでその分母の大きさ に対してそのの循環節の大きさが指数的に増えるわけですねそこでが計算が非常に大変な部分でありますで。そこで一応このアルゴリズムでの計算方法を紹介しますと一応ここではそのアルゴリズムの入力としてまず 0.285714 というその循環節の最初の一巡目のですね あの小数表記が与えられているものとしますでそれからあとあとラージエ m ですね分子と分母 の, あの上階のラージエム m として7が与えられているものとします。で、えー、っとこの時にそのこの M の2乗の2倍がですねを10の形状が上回るようなその10の指数 K を求めておくんですけれども この場合、2m2 乗っていうのはいくつになるかっていうと、今、m が7ですから、そうすると、2m2 乗は49の2倍で98になるわけですね。そうすると、10のべきで98を上回る最初のものっていうと、10の2乗が100にすれば98より大きくなりますから、そうすると、この場合は、k を2と置けばいいわけですで。そこで えー、と n としてこの100を100というふうにえ置きましてでそれからこの b' っていうのはどういうものかというとその先ほどの小数表記 b ですねこの小数表記 b をえーと n 倍した数のうんと整数部分を取ったものですですのでえと具体的に計算する と, うーんと b が 0.285714 ですからそれを n 倍ってことで100倍します。 そうすると、これは 28.5714 ですので、その整数部分を取りますと、28ということになります。この例では、その B' には28が入る、代入されると。で, で、そうすると次のステップでは、この N と B' から始まる拡張有機と誤乗を計算しましょうということなので、100と28からですね、拡張有機というの誤乗法で、乗用をどんどん計算していくんですが、どこまで計算するかというと、その、 ラージエムですねその分母分子の上階、ラージ M、今7ですけれども、7を乗よが下回った最初のステップまで計算するということですね。でそうしますと、えー、とまず R0 が100でして、R1 が28で。ここから割り算を進めていきますと、えー、と R2 が16ときて、R3 が12となります。で えー、R4 を計算するところで R4 が4になりましてでここでそのラージ M の値を下回りますのでまあこの段階でその計算を終了するとなります で, えと で, で定理の言っていることを定理とかアルゴリズム の, その言っていることはえとこの時点で の, その S と T の値を使いなさいと S と T というのはこの2とマイナス7ですねで 具体的にはどう使うかというとこの2がこの S が求めたい有利数の分子になりますと。それからこの T をマイナス1倍したものが求めるべき有利数の分母になりますと。いうことでこの場合はその7分の2というのが本来与えられていた有利数として答えになって出てくるというのがこのアルゴリズムの一連の動きです。 ここまででよろしいでしいょうか一応このような形でそのアルゴリズムを動きます。ちょっとお待ちください。はい、ということで今回はですねその有理数を常用化に埋め込む計算をについてあの紹介しまして特にその後半ではその有理数を あの循環の小数表記からですね復元するというアルゴリズムについて紹介いたしました。で、次回はですね、今度はその中国女王三宝の応用として、モジュラ三宝と呼ばれるまあ一連 の, あのアルゴリズムについて、まず概論を紹介したいと思います。それから、そのモジュラ三宝の中のまあ具体例としまして、行列積の高計算と。 いうことで、あのう、教科書の方では、テキストの方では、まあ、四点節にありますけれども。まあ、そちらの内容を中心に扱いたいと思います、えー。ここまで何か質問などございますでしょうか。あ、じゃあ、それでは、あの今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。